演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちら。チャンネル登録よろしくお願いしますこちらファンタプレミアグレープを飲みたいと思いますコカ・コーラ社の商品ファンタがさらにレアリティを増したんですねいやレアリティっていうのはどうか炭酸、うん、苦手にく言われてるんだな結局こういうもの買っちゃうっていう不思議さ つく分かりにくいものですで何奪還したこと言ってるんでしょうねではこのプレミアグレープ通常のブドウとはどうなって違うのかなでは飲んでみたいと思いますではえ確かにシュワッとはしますねやっぱり炭酸ですからでもこれって思ってたのと何か違うな やっぱり炭酸飲料なのであのシュワッと感はあるんですけどそれ以上にブドウの果汁が本当に濃厚でシュワッとあるんですけどそれに負けないいやそれ以上にブドウの甘みを感じることができるとっても美味しかったですうーん炭酸飲料が苦手でなかったらもっとブドウの味を楽しめたのかなそれは自分の好みだからこれのせるにはす字違いですねとにかくブドウが好きな方には是非飲んでいただきたいですねそれぐらい美味しかったですというわけでこちらの点数とさせていただきます それではカタツムリある意味王やそのあゆとなんだろうその歩とってまあ歩みのおそれはある意味王様のかもしれませんが地道に努力していくのも必要ですよねというわけで本日はこの辺にしたいと思いますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画をたくさんしていただけると嬉しいです演武閉演